皆さんおはようございますゆっこです、えー、本日はなんと私初めてのモトクロスに挑戦ということでえ埼玉県川越市にあるモトクロスブレッチャにおお邪魔しております、えー、そして今回私の先生として指導をしてくれるのが元国際 A 級プロレーサーの矢田部さんです おはようございます今日はモトクロスっていうことでビシバシ指導していきたいと思います頑張っていきましょうよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ初めてのモトクロスっていうことでまず基本姿勢からはい変だとバチンっていきますわかりましたいい、はい、じゃあちょっとまたいでください、はい よいしょで座ってもらってあ見本を見せてもらう見本の方ちょっと<音声>じゃあまず基本姿勢ちょっと立ってくださいスタンディングできますそうで手離せますはこう箱<笑><笑>まっすぐ立っていいよそうそれで リラックスしてしゃがんでもらって、はい、そ, うそれが自分のポジションです座った時のはいフットグリップフットグリッ プ, ッリッ プ, ッリップはいで上半身はリラックス、はい、こういう感じでピタッと、はい、えっ、ー、と今度はスタンディングスタンディングポーズがえっとスタンディング でもうちょっと前傾姿勢になっっててもらって前傾そうこの時も常に2グリップ常に2グリップはいオフロードは常に動いてるのでこう車体が上下しても、うん、手足で吸収できますねこれが基本で今日はちょっと初心者なので、はい、このオーバルコースをちょこっと走ってもらって、はい、慣れてきたらコースにわかりました、はい ということで。いいですか、ね。はい、<笑>はい。はい。じゃあ。とりあえず。乗ってみますか。はい。手、はい、にかけられる。これを。これを下覚えて。下に。下に。降りた瞬間にあって、ね。ちょこっと。 すごいマジでこれ。 でしたうん。 <笑>それはいいことですだんだん慣れてきてスピードもついてきたからよろしいは ということで、今日一日どうでしたか最初はすごい怖かったです<笑>でしょうねっけど、ええ、やっぱこのロードには全くない感覚ですよね、うん、こう振られる感じ、うん、リアが滑る感じを、うん、だんだん分かってきたし、うん、楽しいダートって楽しいでしょハマったハマりそう<笑><笑>ちょっとコースもってみたい気持ちになってきましたコース まあ、もうちょっとフラットダートで慣れてからコースに出た方がいいかなちょっとねコースはこうデコボコもあるしジャンプもあるし。 ちょっと走り込んで慣れてきてからコースに出るようにしますかはいじゃあ次回近々またやりましょうやりましょうはい。ありがとうございましたありがとうございまし た, うましたじゃあ最後にもうちょっとここをぐるぐる練習させてもらっていいですかそうだねまだ時間ちょっとあるからそれは自習練ということで 今日のレッスンはここで終了です。ババイバーイ